皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月17日、レベル上げを頑張っていたら、最強の極地への挑戦が、ポコポコ達成する感じになってきました。雲仙万ゴールドを投資して積み上げた数値が、2年ごとかに普通のプレイヤーに越されるのは、まさに諸行無常ですね。そして、ついに強さの同票ランク4の1つ目をクリアできました。 公式でおすすめされているバトルマスターではなく、今は海賊で狙うのが最適解だと右上で教えてもらいました。実際、海賊だと超余裕でした。なんという罠でしょうか。これは許せません。リッキーそして、次の2つ目もあっさりクリアできてしまっていました。何度のバランスが迷子になっている印象が否めなくもありません。3つ目もいけるかと思いましたが、これがまた相当な難しさだったので、またしばらく放置します。